牛とつ誘導けん健全今日はここ秋原岬より台風が今まさに上陸戦というところを実況中継で放送する俺の用法によればまもなく台風 お, およそ3号は秋原町直撃だそれうか国軍台風俺の根性見せてやるあっ 高低差なんでこうもお前の予報は外れるんだちょっとした高低差だ雪も降らなきゃ、春一番も吹かなきゃ今日はとうとう台風が来ない発達しすぎた高気圧が悪いお前はもっくま ー, ー、えー、<笑>上していた熱帯性低気圧は運算無償し チクシャー今に見たなこの俺の天気予報がいらないなんて、後悔しても知らないぜなあ、エレメントマン。次だ俺とお前の天気予報は、世界で一番最高だぜ次だ天気予報が大外れでよかったよな 台風が来るなんて言ってたけど全然よね。本当よかったな。遠足が中止にならなくて。あんな予報だいたい当たらないよ。<笑>そうよね。はーいみんな。マリンランドはこの先ですよ。そうジビコどもえ。毎日春日。<笑> なんだこの気圧配置は…ああなんゃうだえー、イランカエプクミニロイドイランカエプクなんだこれこれはミニロイドプクネットナビを実体化させこの現実世界に出てこさせられるでプクよこのエレメントマンカピキ 実体化したナビはネット内と同じ能力を現実世界にも使えるんでプクつまりエレメントマンの力で天気は俺の思いのままに変えられるのかぜひぜひお求めよ、プク残念ながら金はない<笑>そんなプクいい限界はお金の世界お金がなくて住むところも借りられないのにプクローンはどうだローンこのミニロイドとやらが使えるものなら 少しずつ払ってやるってんだ。 ネットくんシュ子さんも来てたんだ弟たちにせがまれてでも二人とも勝手にどこかに行っちゃってそうじゃあ俺たちと一緒に流れるプールに行くいいの<笑><笑><笑>見つけたぞっえっ子ども。っくも俺の天気予報えっえっえっえっえっ 電気制御の実験台にしてくれるぜ倒れだエレメントマントランスミッションうわぁエレキラおぉ本当に実体化したきぴりきぴりよし、エレメントマン風だ嵐だ大波波の注意報だできよーしかし、でっかいプールだな泳いでも泳いでも一周しないよちょっと飽きてきたわね そうねー。波だ楽しい波の出るプールだったのね。何してどれ、エレメントマ、ま、奴ら、笑ってやるぞビギラええ吹雪だもっと熱くなってきたな。うん、味いい。寒冷前線直撃だビギラああ<笑>心地いい。 嬉しい喜ばれてどうする雷雷だ所によりビキッ そうか、小さいんだ行。こんなものいらねえ返んはお断りぷか。どれまでもいらねだそれはいえいうりゃそれあのちびチビくどんは許さねえプラグインレベットマン きっとプールのシステムに異常が起きてるんだ。 ンエレメントム<笑>ー 手が変わったっああ だれ、まうんうん、かのいたずらだったみたいっぺ、ね マリンランドの警備員が今オペレーターを追いかけてるってそっかじゃあ俺は別にいいよなレッドセーバーが出るまでもないわよせっかくの遠足よ昼飯食って午後もガンガン遊ぼうぜおうまあいっかっぺ<笑>お昼どうしよう うれない。